ねっ3 4 4 6 7 8 9 1 0 1、2、3、3、5、6、8、7。 Algo siguiente. はい 左、はいはい、から行きますけど。はいそ なるほどね。 私が先生に渡させていただきますので、ああのストレッチとかですね、真、は、剣、い、さん、例えば開脚のときとか、後ろから押してもらいたいときとか呼んでいただいて、それもまた勉強になりますんで。 いはバスあ、結構疲れるでしょ。 I'm going to go. でも、うんはいはい、これ手に力抜いちゃうと。